はじめままましして。私はソウルに住んでいます。めぐみと申します。と申実はこちらの病院はあのうちの母とか妹がお世話になったことがあってその時 の, あの手術の様子だとかあと最後手術の後の術後の様子などかを私も見ていたんですけれどもあのとても手術がうまくできていて母も妹も大満足だったんですね。 でそういうこともあって今回相談をした次第です自分自身でこう悩んでいたところはあのまずこう年齢とともに垂れてくる目元あと加えてこうフェイスラインも同じようにこう下に。 てててきいいたたののが気になっていたのでこの辺りを中心にあの日本語通訳の方もいらっしゃって一緒に立ち会いの下あのカウンセリングを受けたんですけれどもあの先生から割と的確にあのアドバイスを頂戴してあの糸なんかで開けたりとかもしたんですが、まあ、そういうところの糸で上げ続けてもいいけれども今回はもう糸よりも、まあ、切った方がいいんじゃないかとアドバイスを頂戴して、まあ、どうせやるならこの機会 切ってフフェイスリフティングをしようと思い手術に至りました、えー、と手術をするにあたって事前に、あのー、やっぱり安全性にもすごい注意をしてくださる病院ということで心電図を取ったりだとか血液検査を取事前にしたりだとかして手術に臨みました。 手術の前にもちゃんといろいろ注意事項を教えてくださって当日髪の毛洗ってきてくださいねとか整髪料はつ け, てくださつけてはダメですよとかいろいろ細かいご指示を頂 い, いて安心できる要因の一つでもありましたマーキングっていっていろいろこう顔に事前にこう先生が顔を見てあの手術するところをマーカーされるんですけれどもこれがすごい丁寧で。 あのちゃちゃっと終わるかと思いきや30分ぐらいかなかけてしっかりあの私の話と先生のアドバイスともにあのコミュニケーションを取りながらマーキングを行い手術に至りました目覚めたら手術は終わっていたんですけれども、まあ、痛みとかは正直なかったです。あの 多少のこう不自由っていうんですかねそういうのはあったんですけれども傷が痛いだとか頭が痛いだとか何かこうすごいストレスになるような痛さはありませんでした手術が終わってから、えーとまあ、2, 2日かな病院にあの宿泊してそこでいろいろいろ。 予防を見ていただいて、今、まあ、その後退院となったんですけれども、まあ正直腫れは三週間から一ヶ月ぐらいはありみました。ただまああのマスクをして歩いていればまあまああのそんなに目立たないような状態でした。眉下切開もしてるんですけれども、韓国人の女性の方気づかれる方が多くて、あの皆さんどこでやったの？先生は誰と？病院はどこと？わとこう。 興味を持っっててて聞いてくださってで加えて若くなっていいという評判のもとやって本当にあよかったんだなと自分が気づかなかったところを他人の方が先に気づいてくださって褒めてくださるのですごいあのやってよかったなってその頃から特に思い始めました。で1か月もすればもう腫れもずいぶん引いてきたのでマスクがあってもなくても生活できるようになり今に至っています。 で私自身こうやっぱりリフティングをしてからすごい、あのー、こう鏡を見ると前と明らかに違う自分がいるので大変満足しています。